家の中でこのお兄ちゃんは一番小心者な一面がありますさあ体も大きくね、男の子なんですが妹のモ子ちゃんの気がねめちゃくちゃ強いのであいつもね喧嘩ではモ子ちゃんに負けてしまうこともざらにあるんですねちょっぴり小心者なそして可愛らしいお兄ちゃんがお外に今日はやってきてくれました さあそしてですねベルの左側からは妹のももこちゃんもねじわじわじわと来てくれていますさあ今日はですね皆さんに殿たちの鳴き声の違いを、ね、ちょっと見比べてみていただきたいと思います。さあねこの シーパラダイスの中でもね、とびっきりおしゃべりいいなんです、ね、あさあ、今日はですね、<笑> 4頭のトトたちの泣き声も聞いてみていきましょう<笑>さあ、それではですね、じゃあ今日はですね、お母さんのひなちゃんからいきましょうかあ、ルールの中のお父さ ん, とてちんに注目してみましょう皆さん岩の横にいるお父さんにご注目くださいさあお父さんのお顔の辺りにご注目お父さんお願い 決めてく結構キッチンはあったんですが結構男らしいかっこいい声も聞いていただけたのではないでしょうかさあ続いてはですね頼りになるお母さんにご注目くださいじゃあお母さんひなちゃんも泣き声披露どうぞ<笑>さあちにですね頼りのあるお母さん結構で、ね はい結構ね力強い声を見せてくれましたじゃあ続いて最後はですねお兄ちゃん JJ 君にご注目ください一家の小心者ということで声はかなり小さいです、ね、じゃあそれでは皆さんそしてトドたちもはい耳をひとめてさあどうでしょうかはいマッチに聞かれましたかねさあ今日は 同じトドという、ね、動物でも鳴き声には個性が、ね、たくさんありますのでぜひ、ね、そういう個性も今日は注目してみていただければと思います、はい、じゃあそれではここからは皆さんトドたちのお顔にご注目くださいいきますよせーのあっかん B はいピンク色の下がぺろっと見える赤っかのヒローでしたどうでしょうか 私たちと同じようにしっかりとピンク色のね舌があるんですねさあまた近くで JJ 君をご覧いただいている方はね毛並みにもね注目してみてくださいさあトドたちですね一見つるっとステリアにも見えますが全身びっしりと毛が生えている動物なんですねさあ特にオスは大人になるにつれて首元に縦髪が生えてきますさあそんな毛がライオンの縦髪のように見えることから英語ではスラッ 海のアイオンとも呼ばれているんですよそしてね本来の生息地ですがトドたち日本でもね暮らしています日本でも北海道などでは野生のトドたちの、ね、群れに会うことができるんですよさあ夏の春秋にはですね数頭から数十頭の大き 腕をつる方もありますはい、ぜひそんな方も覚えて帰ってきてくださいねさあそして今トドたちが食べているお食事メニューもね今日ご紹介していきましょうさあシーパラダイスではですねたくさんのお魚をね食べているんですが主に1種類目サバですね でサバの他にもこちらコハダです他にもですね、ホッケやアジサンマなどもね食べていますはいぜひねたくさんの種類のお魚を毎日もりもり食べているという方もね覚えて帰っていてくださいさあそれでは残念ではありますがそろそろ友達のお食事のお時間終了のお時間が近づいてきてしまいましたさあ最後はですねお兄ちゃんに締めてもらいたいと思いますスタッフと一緒に背比べに挑戦です ましたこちらのお兄ちゃんですね、ここからまだまだ体は大きくなりますさあお母さんのひなちゃんから生まれたときは、だいたい柴犬ぐらいの大きさでしたが、そこからね4年間でここまで大きくなりましたさあ現在は体重230キロですが、ここから、ね、1頭をふけて、ね、たくさんお魚食べて成長していくと思います。 していきたいと思いますさあ皆さん、どなたちのお顔のあたりにご注目くださいはい、それでは行きますよ。せーの、アッカンですはい、どうでしょうか。ピンク色の下がメロッと見える赤ッの色ですというの中ではお父さんのコテつくんもね、アッカンでしてくれてます、ね、ぜひ岩の横のコテつくんにもご注目ください さあ、ね、トドたちよく見るとですねしっかり私たちと同じように舌があるのとまたね歯は黒いんですよ、はい、ぜひ皆さんね JCT 近くでお魚食べてると思うので歯の色にもね注目してみてくださいねさあまたトドたちの本来の生息地皆さんご存じでしょうかさあ北半球のね太平洋に主に暮らしております日本でも北海道ではですね野生のトドたちの群れに会うことができるんですよ さあ日本でもねヒレアシ動物 い, いくつかのね、種類アザラシなどが暮らしていますがヒレアシ動物ですね日本で暮らしているヒレアシ動物の中でこのトドが最大の種類と言われていますさあまた皆さんね体にはびっしり毛が生えているのを分かっていただけるかと思いますさあこのトドたちオスにね、毛に特徴が出てきます トドたちのオスは大人になるにつれて、釘元にね、長くできた縦髪が生えてきます、その毛がライオンのたてがみのように見えることから、英語ではすてらしいライオン、海のライオンとも呼ばれているんですよ、よく聞いてるとね、ね鳴き声も結構、ライオンっぽく聞こえてきますよね、<笑>はい、それではですねまた最後にトドたちが今、食べているお食事をいただきます さあまた他にはホッケだったりまたアジも食べているんですねさあねトドたち海の中では肉食とされていますが天ンギなどはね遅いません基本的には魚を食べるんですよ<笑>はーい、まあ、それでは皆さん残念ではありますがそろそろトドたちのねお食事のお時間終了の時間が近づいてきてしまいました、はい、さあ最後はですねお兄ちゃんが体の大きさをねもう一度披露していきたいと思いますさあ目の前のガラスに向かって立ち上がっていきましょう の体重1トン体長3メートルになりますさあ、ね、今の JJ 君の体重が約230キロということでここからって重さに言うと約4倍ぐらい大きくなりますさあまだまだ育ちだかりですのでぜひ皆さん今後もねこの兄ちゃんの席地を一緒に見守っていただければと思いますさあそれではですね最後は3つの中に歯は生えていますがこれは正解でお魚お魚 ね、はい、そんな話してたら JJ くん v l から飛び出してやってきてくれましたそれではよろしっていいとれたことでかっイいプロットを引っしていきましょうさあいけるかなってのよいしょはい完璧です効率を披露してくれましたさあ実験していくとでも芸人気いっぱいな気だからね効率披露してくれました 言われているんです大切シーパラダイスには子、うん、たちの仲間はア足カさんとしてごまふわならしまた平津たちも暮らしています先ほどですね4種類ぐらいいます動物たちのうちがいもね注目してみてくださいねまた、はいはい、友達もですね耳にも注目していただきましょう<笑>さあこの耳に磁界と呼ばれる耳さんのようなものがありまして目の後ろあたりにある ね、さ他のです、ね、ヒデア種類オーマフラーたちそしてケヤミさんはこの耳が自在がなくてですね穴が開いているだけなんですねさあで今日はですね他の動物たちにこの耳をですね見分けるときに使えると思いますさあで今日はヒデア種類のね4種類の動物たちもぜひ見分けてみてくださいねさあまた先ほども言いましたがともかくしっかり耐えていると言いましたがこの方はですね 色をしているんですね2つが虫歯とはありませんこの暗い歯は口の中の唾液の成分で歯が黒くなっていると言われているんですさあ同じでアシカさん失礼しましたヒデアシ類の仲間のアシカさんもですね口の中の歯の色は黒いので今日はアシカショーなのでですねアシカさん見る機会ある方はありますそのけなのにお口の中